よろしくお願いします。えっと、京都大学の医科学研究科、医科学専攻博士課程1年の庭と申します。えっと、私は、あの、えっと、京都大学の卓越大学院プログラムという大学院の一貫コースがあるんですけれども、そちらの方にも所属しておりまして、あとは、あの、大学院所属しながら、あとは研究室として、えっと、iPS 細胞研究所というところで、まあ、iPS 細胞の研究をしています、まあ。私のスライドを始める前にですね、実は、あの、僕は、あの、先ほどの先生方の 紹介には出てきましたけれども、ドライ解析本という本でずっとあのバイオフィマティクスの勉強をしてきましたので、なんだかこう、招待していただいたときに、少し照れくさいなというふうに感じたんですけれども、今日はあの光栄な機会ということで、あの楽しく発表できたらなと思います。よろしくお願いします。えっと、今日なんですけれども、私まだ学生でして、あのキャリアパスを紹介するとまだキャリアが積まれてないという問題があってですね、あの3つの内容で今日は紹介していこうというふうに思います。まずは、私が今研究している IPS 細胞って何ですごいのと。 というところとあとは、ゲノム編集っていうことが今回のテーマでしたので、iPS 細胞でゲノム編集ってどうなるのと最後に、えっと、今の研究分野な何で選ぶのかと、一応こちらであの、キャリアパスという感じで説明していこうというふうに思います。まずは、iPS 細胞そのものについて説明していこうと思います。iPS 細胞っていうのは、えっと、Induced Preportance Stem Cells の略で、えっと、簡単に言えばですね、人工多能性幹細胞という細胞です。 皆さん、あの、iPS 細胞というとですね、再生医療のイメージがすごく強いんじゃないかなと思うんですけれども、まさにその通りで、あの、様々な、あの、アプリケーションが考えられるような細胞になっています。で、iPS 細胞ってそもそも何かっていうと、体細胞ですね。我々の体の細胞にごく少数の因子を導入することで、えっ、ー、と、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力。それから、 ほぼ無限に増殖する能力というのを獲得することができます。で、再生医療に使う理由っていうのが前者の方ですね。様々な分化、様々な細胞に分化できるから。で、結構忘れがちなんですけれども、なかなか細胞の実験をする際に増えづらい細胞っていうのがあるんですけれども、iPS 細胞として増やしておいて、それを分化するってことができるので、あの様々なことに応用できるのではないかと。 というところで、山中先生がノーベル賞を受賞しています。で、先ほど申し上げたとおり、再生医療に実際に応用されているんですけれども、じゃあどういうフローで、あの、再生医療に進んでいるかというふうにあの考えますと、まずはドナーさんからですね、血球などの体細胞をあのいただきます。で、そこでリプログラミング、まあ、日本語では初期化と言いますけれども、初期化することによって i p s 細胞が樹立されます。で、研究したい 細胞、ああ、すみません。えっと、再生医療に応用したい細胞ですね。に分化させます。例えば、心筋細胞、増血細胞、などなど、いろいろな細胞にも分化させるような技術が確立されてきていますけれども、それを iPS 細胞から一回さらに体細胞にして、それを移植することで体の組織や機能を再生させるというのが、まあ、iPS 細胞で一番有名なですね、魅力的な部分なのかなと思います。次ですね。 IPS 細胞にゲノム編集するとどうなるのかというところをお話ししていきます。さっきまでですね、再生医療に関してちょっと論じてきたんですけれども、IPS 細胞って実は再生医療以外にも研究そのものにもすごく便利な細胞なんですね。で、IPS 細胞はこれまでとは全然違う遺伝学の研究を実現するというようなタイトルをこのスライドにつけたんですけれども、じゃあどういうふうに違うのかっていうのを説明していきます。これまで多くの生化学の研究っていうのはですね、 培養しやすい癌細胞を用いてきました。で、基本的にこういう細胞っていうのは会社から変えたりするんですけれども、どういう細胞かっていうと、クローン化された細胞なんですね。で、例えば今例にあの、統合テレビのピクチャーのところから撮ってきたヒーラー細胞の図を載っけているんですけれども、このヒーラー細胞っていうのは癌、まあ、細胞の一つなんですがか、研究室ごとで同じ細胞株のラインを、まあ、購入することができるっていう意味で、極めて再現ができるっていうのが、 一個の魅力でした。で、iPS 細胞も当然同じようなことはできるんですけれども、実際じゃあ実情どうなってるかっていうと、ドナーごとで異なるゲノム配列を持ちますから、あの、結構研究室ごとで使ってる iPS 細胞を買うっていうのが違うんですよね。で、どういうことが起きるかっていうと、異なるゲノム配列が持つので、まあ疾患にこう関連させるようなあの細胞に分化させることで、まあより厳密に目的の疾患バリアントを研究できるっていうふうに書いたんですけれども、 よりこう、何て言うんですかね。患者さんに沿ったような研究を実現できるっていうところで、全然ですね、今までの実験系とは違うというところを、ちょっとここで強調しておきたいと思います。じゃあ、ここからどういうことができるかっていうと、ドラッグスクリーニングとか疾患モデリングっていうのが今、ここに出ているんですけれども、細胞っていうのは生命を構成する最小の単位ですよね。で、さらに iPS 細胞は、 疾患が引き起こされるような場所の臓器に細胞を製造できるというところで便利なんですけれども、ここで考えられるフローとしては、疾患を、特に遺伝子疾患が簡単ですけれども、遺伝子疾患を持っていらっしゃるドナーさんから細胞をいただいて、それを iPS 化して、で、疾患が起こりうるような臓器の細胞に分化させて、それを使って薬を作ったりとか、あとは具体的に どのような分子生物学的な疾患現象が起きているかっていうのを研究することができるというわけです。で、ここで重要になってくるのが、まあ、ゲノム編集なんですけれども、iPS 細胞っていうのは先ほどから何回も論じているように体細胞から作ります。なので、体細胞から作るということは、ドナーさんが持っているゲノム配列と同じ配列を当然 iPS 細胞は保有するわけですね。なので、 ドラーに特異的なバリアントの研究っていうのを行うことができるっていうのが非常に魅力的です。なので、ある意味 iPS 細胞っていうのは再生医療においてもすごく重要な機能性を持つんですけれども、同時に遺伝学を研究する上でも極めて強力なツールになり得るというところであります。で、ここで具体的にどういうふうにゲノム編集と組み合わせるかっていうところをあのお話ししていきたいと思います。iPS 細胞の 特徴として、まあ、何回も繰り返しているんですけども、ドナーのゲノム配列を持つというところが魅力的なんですけれども、ゲノム編集の中でも特に我々は正確なゲノム編集というふうに呼んでいるんですけれども、特定のバリアントですね。自分たちが研究したいような遺伝子のバリエーションの部分だけを修正した細胞を作ります。そうすると何ができるかというと、iPS 細胞、要はドナーさんと同じ細胞のラインと、あとは ドナーさんの中から特定のバリアントだけが修正された細胞。つまり、それ以外のバックグラウンドは一緒の細胞っていうコントロールの細胞を作ることができます。その比較した細胞と元々の iPS 細胞のラインを比較することで、バリアントが具体的にどのような現象を起こしているのかっていうのに、あの研究を、っていうような研究をすることができるというところで、まあ、iPS 細胞とゲノム編集というのは極めて親和性が高いというふうに言えるのではないかと思います。 で、具体的にじゃあ僕がどういう研究のターゲットを、あの、定めているかというとですね、クリンバーというデータベースがあります。クリンバーっていうのは人の遺伝バリアントと臨床的意義に関するデータベースなんですけれども、これによるとですね、あの、見ていただくとわかるんですけれども、わずか一延期の編集、この赤い部分がシングルヌクルタイドバリアントといって、一延期の痴漢からなっている、えっ、ー、と、疾患の部分を占めています。この 円グラフはですね、えっと、クリーンバーに登録されているバリアントのうち、えっと、疾患を、に、疾患が起こり得るというふうな形で登録されているデータ、えっと、レコードを集めてきて、あの、それを割合図示してるんですけれども、えっと、60% 近くがわずか1年期の変異から、えっと、疾患が起きている。で、あとはディリーション、ディプリケーションというような形で、えっと、様々なバリアントがあるんですけれども、まあ、ここでわかるのはですね、 これわずかな変化っていうのを、わずかなゲノム変化っていうのが、健康には多大な影響を及ぼしてしまうということがわかると思います。なので、私が今取り組んでいる仕事としては、このゲノム編集技術として、まあ、iPS 細胞の中で、こういったわずかな変化を正確に再現するとかですね、正確に作り出すというようなところで、あの、この人が、人が持っているこの多様性ですね、と、あとはこの健康に与える影響っていうところを、 より自由に研究できるようにするというところが私の目標で今研究を頑張っているというような形です。で、最終的に将来やっていきたい研究っていうところは、この今人のこのゲノムシーケンスっていうのがどんどんコストが安くなってきていて、先ほどの清水先生のお話にもありました通り、コフォート研究という形で、極めて多くの人のゲノム配列が取得できるようになってきました。そうすると、どういうことができるかっていうと、こういう特徴を持つグループ、 A という特徴を持つグループと B という特徴を持つグループでゲノム配列を集めてですね、比較することによって、このバリエーションがあると、こういう A という現象が起きやすいというような統計をかけることができるようになりますよね。そうすると、リストとしてですね、こういうバリアントがあると、これが起きるっぽいよと、まあ正確にはリスクっていうのが表現をしますけれども、どれくらいのリスクがあるよというのが分かってくるんですけれども、実際それを正確学的に証明する、 っていうのはまだなかなかできないと。iPS 細胞はドナーの配列を、ドナーのゲノム配列を持つということで、こういった研究をしやすいので、僕としては、これは正確にはゲノムワイド関連解析というんですけども、ゲノムワイド関連解析という統計学的手法で導かれたようなバリアントが、性化学的にも正しいか分子、分子生物学的にも正しいかっていうのをシステム、正しいかっていうのを検証するようなシステムを、iPS 細胞研究の中で実現していきたいなというふうに感じています。 じゃあなんでこんな分野を僕が選んだのかっていう話を最後にして終わろうと思います。もともとですね、僕自身、あの、岐阜大学というところで、あの、応用生命科学という学問を学んでいたんですけれども、あの、その中でですね、岐阜大学には i g ェ m というサークルがあります。で、i g ェ m は、あの、学部末向けの合成生物学コンテストなんですけれども、えー、この合成生物学という学問、なかなかこう、聞き慣れない、あの、学問かなと。 思います。で、非常に多岐にわたる学問なので、こういう定義があるというのがなかなか説明できないんですが、iGem においては DNA を使ってプラスミドのベクタをデザイン、プラスミドベクターというのをデザインして、そこから実験をしていくというのが一応 iGem でアスするところナらなるかなと思います。で、このプラスミドベクターっていうのは何かっていうとですね、ゲノム配列とは別に、特に大腸菌なんかなんですけれども、小さな感情の DNA を持ちます。 で、その中にですね、自分が作りたい遺伝子配列をデザインします。例えば何ができるかっていうと、えっと、牛乳なんかに入っている、あの、ラクトースと乳糖という糖があるんですけれども、それがあるときだけ稼働するような、まあ、オペロンっていうシステムがあるんですが、それをプラスミの中に導入しておいて、例えば、ラクトースがあるときだけ GFP が光るようなシステムを作るというようなことができるわけですね。で、そういった デザインをですね、よりこう社会の問題に対して当てはめて考えていくと、それは一個 iGem のプロジェクトになります。iGem はですね、今、あの世界中で300チームぐらいが参加して、で、数千人規模が毎年、あの今パリで大会が行われるんですけれども、学部生がそうやって集まってですね、自分たちでデザインしたプロジェクトを、あの、競い合ってですね、コンテストとして、どのチームのプロジェクトが一番面白いかっていう形で競い合うような、あの、サークル活動になります。で、 今ちょっとちょうど遺伝子組み換えの話をしたので、あのゲノム編集と遺伝子組み換えの違いだけちょっと追加して説明していきたいんですけれども、遺伝子組み換えっていうのはですね、ゲノム中の遺伝子は変化させません。で、具体的にどういうことをするかっていうと、もともと持ってない特徴を付与するんですね。さっき僕は GFP のことを例に出したんですけれども、えっと、緑色のタンパク質なんてもそもそも大腸菌は作らないはずなので、それを外の遺伝子、まあ、あの、 ノーベル賞を受賞した技術、配列というか、タンパク質なんですけれども、外の生物から持ってきて、もともと持ってない形質を与えるというのが遺伝子組み換え。で、で今回あのずっと説明しているゲノム編集っていうのは、特に僕らの仕事で分かりやすいですけれども、もともと人が持っている、誰かが持っている形質っていうのを真似る仕事をまあ僕がしていますが、ゲノム中の遺伝子を変化させて、もともと持っている特徴を改変するっていうのがあのゲノム編集になります。i ジェ m では全社の遺伝子組み換えをするっていうので、 あの、少し、あの、様式が違うんですけれども、両方とも僕の中では生物のプログラミングなのかなという感じがします。で、学部生のプロジェクトなんで、大したことないだろうというふうに思うかもしれませんけれども、この生物プログラミングっていうのは人の生物活動ですね、一変させることもあるわけですね。で、IGE の中で一番大きな例としては、ワシントン大学のチームがですね、2011年のプロジェクトとしてですね、あの、発表した、あの、セリアック病というですね、 病気があるんですけれども、それの治療薬を作ろうというプロジェクトをしました。で、セリアック病っていうのはどういうプロジェクトか、セリアック病っていうのはどういう病気かっていうとですね、パンの中に入っているようなグルテンという成分があります。で、このグルテンという成 分, 成分に対して遺伝的にですね、あの、不対症を持っている方々がいらっしゃるんですけれども、あの、このセリアック病の治療薬として食べる前にですね、 えっと、正確には食べた直後にすぐに分解、体の中で分解できるような、あの、強いタンパク質を作っておいて、それを患者さんに飲んでいただくことによって、治療薬として、あの、成立するんじゃないかというようなプロジェクトだったんですけれども、こちらのプロジェクトはですね、あの、学部生が作った、考えたプロジェクトなんですけど、その後、ベンチャー企業として続けていって、最終的には、あの、最近ですね、武田製薬という会社に、あの、買収されています。なので、あの、学部生、まあ、 研究者としてはプロでなくてもですね、あの、すごい発想してしまえば、あの、かなりチャレンジできる領域。あの、今回この IGEM ではですね、遺伝子組み換えをしているんですけれども、ゲノム編集でも同じようにシステムとして、あの、面白い発想さえできれば、すごくチャンスがある領域だと僕は考えています。まとめになるんですけれども、えっと、IP 細胞はドナーの配列を受け継ぐので、遺伝子疾患の研究ですね、にも応用できます。で、ゲノム編集を組み合わせていくことによって、 えっと、比較するための細胞を作ることができると。なので、厳密な遺伝学の研究をすることができます。で、最後僕がキャリアパスとして、もともと生物プログラミングをしていたというような話をしてのししたんですけれども、アイテムというのは、あの、合成生物学の世界大会です。で、こういった生物プログラミングですね、ゲノム編集も遺伝子組み換えもそうですけれども、あの、ふっとですね、世界を変えてしまうことがあるというところで、僕も、あの、頑張って世界を変えれればいいんですけれども、今後ともですね、頑張って研究していきたいというふうに思います。 以上で終わります。ありがとうございます。